はい。まずちょっと一回皆さんご挨拶をしていただいてよろしいでしょうか。今カメラ回してこんにちは。は<笑>いはいや。マクスケです。我らアップルウォッチ。アップルウォッチーズ。<笑><笑>はいということでですね。ちょっと今シリーズフォー。<笑>需要悪<笑><の><笑>、はい。メダル。はいということでですね。ちょっと今回とあるちょっと企画をやってみたくて今カメラ回してるんですけど。いいよもういいよ。いいですか。私は一回聞いてくださいよ。聞く。うん ちょっと僕のこじつけを聞いてください。いや、俺はもうやりたくてしょうがないよ。<笑>久々だもんだって。まだ飲み、みんなと会えるのは。シリーズフォー。シリーズファイブ。シリーズフォー。俺ら、アップル。いるんすか、これ。わかんない。勝手になっちゃう<笑>。皆さん、男に生まれたからには。<笑>最強って。呼ばれませんか。ライオン的な立ち位置ね。そうなんですああ、わかる、わかる。 最近、そのライブもとある企画で、まあ、最強決定戦やらせていただきましたけど、ちょっと一旦僕らの中で、最強って誰なんだろうって、すごいちょっと気になったんですもう一回言って、誰なんだろううん、誰なんだろうってか ん,、ね ん, うんね、ん, んだね、勝てばって、うちにはですねもうすでに最強の男がいるんですよ、日本最強の男が、2020年、あの VO 決定戦に1位を獲得たマックス・スズキというフードファイターの方がいらっしゃるんですけど、ただ、そんなマックス・スズキにも、僕ら勝てる病気があるんじゃないかということで。うん 今回はですね、激冷たい、熱い、辛いの早食い勝負をはい行きたいなと思っております、くじを引いてあの、勝負をしていくんですけど、ちょっ と, ょっとじゃあ、はい、ゆうまさん、出してもらってよろしいですか。はい今、これ4枚あるんですけど、4枚あるので、その中で泡ババというか、それを引いた方が勝負に出ると、<笑>ちなみに皆さん、激辛いとかってこう、結構得意な方とかいらっしゃいますね。 何回もやっちゃってるから、ね。い基本的には多分強いよね。そ<笑>の弱い対抗じゃない。うよね分かんないそう。吉田さんが未知なんですよ。辛いのは大好き。あ大好きなの。だけどお腹を壊すからあんまり食べたく<笑><笑>ない。あんまり食べない。あなるほど。もろ歯の剣ということで。<笑>もうこれ正直あのシーンも根性勝負になってくるかなと思うんで。<笑>言い方変えるとこの侍チームメンバーの中で誰が一番根性あんのかっていう対決にもなるかなと。と おおだって負けたりはじゃん、うん、勝ったらスニーカーぐらい買ってほしいよね お, お<笑>いいじゃんそれはもうささしうまでいいじゃんもうさしうまでうんその時の勝負でさじゃあ何かける今回でいいじゃんあっそういう感じになっちゃういやそんな緊張感ないでしょ<笑>だって本気で挑まなきゃいけないもんなるほどなるほど、うん、販売価格1万円以下のスニーカーはチョイスしちゃダメ重いなそな緊張感上がるから絶対確かに言ってるやつは負けるから<笑><笑>いやそんな感じでメインメンバー4人で誰が一番強いんだっていうのを 検証していきたいと思います。おっす。はい。おおツイート。的なシリーズ4。シリーズ5。シリーズ4。我らアップルウォッ チ, ーッォッチー。も4回目のんだよな<笑><笑>自分の家族に見られたくない。<笑>友人にも見られたくない。赤がプレイヤーね。じゃあちょっとその辺はいいよ。じゃあせーの、ダン。はあおい。あおい<笑><笑>料理人 V.S. フードファイターが 楽しいじゃないかーい、はい、じゃあ準備しましょうょょ初めてさっしーも一発目だからなしでいいのかな吉高さんってデビュー戦だしも う, ん、うなんか緊張感が出てきたじゃあ侍の最強のメンバー誰なのか決定戦第1試合用いスタートああああ <笑>何ハハハハハ何このハハハハのハハハハハハハハハハハハハハハハハハハなハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ お、よさよさいっ た, ったお、お、うん、あのワックスが乗り込んだはいはい<音声>おおお同時だ同時え、マジ同時同時だわおおお<笑><笑>満身そうなんですけどもうちょっと差がつくかなと思ったのまさかのじゃあこれ一回戦ドローそうそ う, そう ド, ロードローですよドロードローすよこれドローすよ早いみんな絶対マネしちゃだめだよこれ良くの皆さんも悪い子の皆さんもマネしないでください何が一番きついですか 食べて飲み込めると思ったら冷たいものが喉が開かない。い中に入ってる小豆なのなんかみかんな の, のパイナップルなのがさ虫歯に詰まって痛いた。これどうなんだしょうじないのか面白いのかな。<笑>こうミュージで見ててバカもろいんだけど<笑>辛い。<笑><笑>じゃあチョイス。スーじゃあ俺こいつ行こう。目の前目の前を信じる。いきます。三二一ゼロ三二一。<笑>はい、<笑>聞いてない人の話を。おっし。えっ<笑><笑><笑><おー><笑> よっしゃ喜んで用意してくるわよっしゃら、うん、ちんちんにした<笑>ちなみにこれは水を用意しておいたほうがいいって無くないんですもうルール的にはどういうのいや、安全に取りたいなと思います、正直あったほうがいいと思いますちんちんなんでいや、見てる分にはす面白い、はい、飲み込んで、あで勝利ですサシウムは握るサシウムは握る俺はどっちでもいい、なんでもいいですよあの、ベンジリー以外だったら <笑>シリーがやったえっスニーカーいいの？いいですよ。おお！じゃあ今日と冷めるから行こう。そうですね、うん。そう。勝った方が負けた方からもらうと。はい。はい、い, たいただきます。いただきます。よい。 <笑>全然熱そうにしなかったよ<笑>、うん、もうこれこれの使い方これは経験値だね一口で全部バーバーバーってすげえ効率強くいったじゃないですかすげえと思ったしすげえムカつくんですよこれ<笑><笑>来たき<ー><笑>た<ー><笑>こうやってスニーカーチャンネルは作られていく<笑>うわー超悔しいけどやっぱ超すごいと思った超すごいと思ったありがとうございますありがとうございます<笑> えっと、次の食材は激辛のペヤングなんですよ一応でもこれでちょっと古いタイプのやつで正直これって今一番辛くないんですよあそうなんですかご苦だねうんなんでちょっとそれじゃあ侍申し訳ないからこのカプサイシンソースを足して辛さをちょっと増そうかなと思ってますバカだよこれマジで、うん、マジでバカあれ舐めたことがあります経験ありますえやヤバいのヤバいえやヤバいのいえマジで相当ヤバいですえこれじゃあもうあれもちろん目とかに入ったらヤバい やばいっすまあティースポーンいっぱ杯ぐらいだと思いますよ足してもそれでなんだ第3試合ラストですかね今のところ1試合目えっ、ー、と、激冷たいがマックスさんと吉高さんドローで第2試合目が激アツでマックスさんとゴリちゃんでマックスさんの勝利今のところマックスさんが全部出て優ンさんが出てないんですよねくうんだし <笑><笑>そこに対してプライドねえのか<笑>いやいや勝ち星だけで言ったら<笑>マックス鈴木さんが今一番最強なんですよいやまだ分かんない<笑>そうだよここの身内で削り合っても悪いよ<笑><笑><笑><笑>。一番一番侍的に全然面白くない、ね、その展開<笑>じゃあ最後一人ずつ行こう<笑>じゃあチョイスからいきますチョイスは普通にどれでもいいじゃあ俺自分信じる俺自分信じ る, よ俺自分信 じ, るじゃあ俺から行くわそうですね目つぶって出すわせーのおーおー なるほどちゃのあやべ今です。<笑><おー><笑><も><笑><笑><笑> すごい嫌だって気持ちとあの視聴者の皆さんにマジで申し訳ないっていう気持ちがいっぱいですさあ製作で<笑>はい、ランスクリックいただきます制、はい、作激辛やつとはお湯入れますおーい<笑>あんたこの気候系難しいなねえねえねえカプサイシンソースどんぐらい入れんのこっちで混ぜて出すからさ鈴木さんのサイトカゲってあちまでしょ俺はね正直これが一番楽マジ で, マジで、うん、俺一番ダメ悲しいって思ったら負けない甘いって思わなへん いや、カレーもんはカレーよ。気持ちの問題ですよね。そうだろうん。うるせよど。どうなんですかあのメインどころの二人が出ないでこう。いや、わかんないあのわかんないけどとりあえずただただ視聴者さんに申し訳ない。いや本当に申し訳ないも う, もう視聴者の方々多分思い描いてたおっとは全く違う内容になってる、うんです。赤目から切るな。すいないつだ。うせえなめちゃだ。皆さんハイ。あ の, <笑>のまずは激辛ソースちゃんを。もうねソースが激辛って書いてるんだもんね。注入したいと思い しかも一滴も残さないように絞り出して絞り出してもうマスク越しで見ような や, やばいっていうことで健康もあるだからもん頑にしようかねっなるほどなるほどお願いしますやるいや優しいい や, あもあるいやこれ匂いえっくいもしもし罪にならない弾丸が2発あったら間違いなくこの2人の頭蓋骨ぶち抜いてる、うん、そうい きましたも完成ですはいということでモロモロの準備ができましたので第3回戦の方にうーんいいですな目の奥が笑ってないです、ね、外馬はどうしますか外馬はね今スニーカー1個負けてるからいや、正直マジで自信ない激辛はマジで自信ないけどここで差し馬やらんかったら視聴者の人たちから低評価50個ぐらい そんなの事情を出すなよ<笑><笑>いスタート 混ざってねぇんね<笑>頑張れ頑張 れ, 頑張れ<笑>今まで見たことない顔してるこれ解説のお母さんどういうことですか多分相当辛いんでしょうね俺ごめん ギ, ギブでいってたらダメだギブおお、ーカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカ ン, カ ン, カン<笑>痛い痛い痛いなっという…まさかの展開でしたね ノーコンテストですかノーコンテスト、ね、これだけ侍がガチかってなやばいやばいやばいやばいやばいめっちゃ久々に泣いたこうやってユーチューブで作られるんですね、現場ねでも、核最新ソース多かったんじゃないですかねそんなに入ってないと思うんですよねそんなに入ってないと思うんですよね僕たちのリアクションがガチですな、うん、ガチすぎて撮影どころじゃないみたいなになっちゃってうんうんテンション下がりがかか。<笑>やばいなこれ何の現場これもうちょっとただいじめ う, まいうん、動画的にどうなっちゃうの<笑>今から、まあ、ほぼ同じものですね、うん、うん、食べてみたいと思いますんで、マジ食ってみあまりにお二人があれ、ガチすぎて、さすがにちょっと興味湧いちゃったし、ちょ食わないとおとしまいがつかないっていう。<笑>じゃゃゃいいただきますすねいいカメラてめちちくけ これじゃねえじゃねえかとじゃあゆうまさん負けすぎたから多分言わない。ゃ分かる分かる分かる分か る, 分かる あ, あそんな過去一の顔してるなこれ確実にやばいっすか リアクションかけすぎ<笑>というわけでサムライティングの皆さんご視聴の皆様えー、世の中いろいろありますけれども楽しんで人生送りましょうねそれではまたさよなら<笑>だってもう死ぬって分かってるのに。いただきますあーよだれ出てるわ<笑> あ、でも辛いって思えるからまだそう苦さじゃないこの辺ってことはこの辺でもこれあれだねあのた食べて瞬間分からないじゃなくて食べて瞬間分かるね首の後ろがめっちゃ痛くなるんですよああこれ辛いね辛いけど辛さの多分唐辛子はこれあれだねキャロライナリンパーとかじゃないねもっと多分スコビル的には少ないねマグルだマグルだもうそれで十分な、うん、あシしゃべれナん分かるめっちゃ分かる息知れないんだうん辛いあマックさんすごいよ、うん リリシションれるんだリアクションでるのか何であんな入れたんすか ホントだわ<笑>綺麗だなと思って色が2人ともそういう冷静でやれるのがすごい<笑>別に辛くはなかったからそうですかうん、まあ、暑かったよ暑かったなーっていう感じで汗もかいてないし辛い、うん、っていう感じや、ねうんどっちかっていうとうん甘い俺あの、うん、うまいツッコミが全然できてな<笑><笑><笑>ういけう やばい侍史上最低の終わり方。<笑><笑>